ドルーリー主演者と15歳も過度な取材は控えて、10代選手への日本の過剰なマスコミの大問題。安藤美紀や岩崎京子らも苦悩を明かしていた。2月5日に開催された全国中学生クロスカントリー大会、ビワ湖黒館は、試合とは別の面でクローズアップされた。 エントリーしていたドルーリー主演者との欠場と、その経緯が多くの反響を呼んだからだ。この1ヶ月弱、中学3年生のドルーリーは脚光を浴び続けた。多くの記事が掲載され、テレビのワイドショーでも取り上げられた。きっかけは1月15日に行われた全国都道府県大公女子駅伝だった。 3区に出場したドルーリーは38位でタスキを受けると21位で繋いだ。実に17人抜きを達成し、区間新記録を叩き出したのだ。以前からトラックで好成績を残していたが、この駅伝を機にその名は陸上界を超えて知られるにあった。10年に一度の逸在日本陸上界の宝といった言葉も飛び交った。1月29日には、 晴れの国、岡山、駅伝に出場、3人抜きの区間新記録で駆け抜けた。岡山の大会であり、全国的に報じられることは例年ならあまりないが、この日は異なった。沿道にはいつにないほどの観客が詰めかけ、報道陣も足を運んだ。全国放送のニュースなどでも扱われたのは、異例のことと言えた。ドルーリーの走りを伝えるためだった。 ドルーリーが明かした加熱報道への戸惑いと恐怖、この駅伝に続いて予定していたのが全国中学生クロスカントリー大会であった。だが大会を前に欠場を発表。理由をコメントとして公にしているが、ドルーリーはこう綴っている。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 今後もっと無断で撮影されることが増えていくのではないかと考えると、とても不安です。1月15日以降のスポーツ紙やスポーツニュースにとどまらない報道の様子を捉えれば、相当の取材が殺到したことは想像がつく。沿道では多くの人がスマートフォンを向けていて、注がれた視線は相当だっただろう。 そうした状況にいきなり身を置かざるを得なくなったのだ。戸惑いや恐怖は自然でもある。そしてここに書かれているのはスポーツ界の長年の問題でもある。ドルーリーのようにスポーツの枠を超えるほどの注目を集めることで具体的にどのような事態が引き起こされ、選手はどういった影響を受けるのか。これまでにもそうした状況に置かれた選手たちがいた。 安藤美希に岩崎京子、重大選手への日本の過剰なマスコミ報道。例えばフィギュアスケートの安藤美希は重大なカバーあたりから脚光を浴び、苦しんだ選手の一人だ。 14歳の時、女子では世界で初めて4回転ジャンプを成功させ、16歳だった03年に荒川静香、村主章子らを抑え前日本選手権初優勝するなどの活躍を見せると注目は加速した。将来を期待される一アスリートという枠に収まらない存在になっていった。後の取材で当時を振り返る中で安藤はこのような話をした。 毎日パパラッチが家の前にいました。家の前に広場があるんです。木々や草などを植えて自然のようにしているのですが、家に帰ってくると木に座っていたり、草むらに隠れていて飛び出してきたり、横付けされた車から人が出てきたり、家を出れば尾行されました。近所の方々にも話を聞き回って迷惑をかけてしまいました。街に出れば隠し取りもされて、 四六時中目を向けられる中、こう感じずにはいられなかった。自分の居場所がありませんでした。いられるのは自分の部屋だけでした。正直、怖かった。岩崎の葛藤、金メダルなんて得らなければよかった、の意味、もっと遡れば、競泳の岩崎京子も周囲からの視線に苦しんだ一人だと言える。1992年のバルセロナ五輪に中学2年生。 14歳で出場し、金メダルを獲得。日本中が岩崎に熱狂をした。試合の後の、今まで生きてきた中で一番幸せです、という言葉も広く知れ渡った。だが、幸福ではいられなかった。象徴するのは、これまでの様々なインタビューで語っている、金メダルなんて得らなければよかった、と感じたという言葉だ。 オリンピック直後の大会では人が殺到して危険であることから学校の校長も同行し、他の選手と控室を分ける措置が取られるという事態になった。自宅で待ち伏せする人、待ち中で追いかける人もいたし、今まで生きてきた中でという言葉を14年しか生きていないくせにというニュアンスで批判的に捉える人がいて、そうした声は岩崎本人にも届いていたという。 姉と妹も競泳に打ち込んでいたが、岩崎京子の姉、妹、として見られ、それが負担になった。金メダルなんてやらなければ、という心境に追い込まれた。ワイドショーや一般紙の加熱報道をどう考えるか安藤、岩崎の二人にとどまらず、大衆的な注目を集め、それに苦しんだ選手たちがいる。 共通するのは、取材するメディアは、スポーツ関係にとどまらず、一般紙、紙、にも広がっていき、テレビ報道には、スポーツニュースだけでなく、ワイドショーなども参加すること。競技以外にも、関心の目を向け、あらゆると言って良いほど情報を集めようとする。人柄、趣味、どんな生活を送っているか、好きな食べ物は、 それらの情報を得るために本人に密着するのは無論のこと、周辺にいる人々に手当たり次第に取材に当たる。アポなどなしに乱暴と捉えられる手法を取るケースもある。それを不快に思う読者、視聴者は当然いて、場合によっては当のメディアのみならず選手に対して怒りの矛先を向けるケースもある。 自身と周囲を固められて、安藤の言う、居場所がない状態は簡単に形成される。メディアの加熱は一般にも波及する。SNS が発達した今日では、その影響はなおさら大きくなる。競技の成績にひいていても、そこを離れれば一人の人間に他ならない。 競技歴を重ねて、経験を積んできた選手なら対処の仕方を気持ちの面でも身につけているかもしれないし、トップアスリートであれば、マネジメント事務所なりなんなり、勘に立つ存在もある場合が多い。でも、何と言ってもドルーリーはまだ15歳だ。立ち位置は異なる。 先にも触れたように、SNS そして動画サイトが活発となり、誰もがメディアと言っても良い中、旧来のメディアとして取り組むべき課題があるのは当然である。容易ではないが、誹謗中傷や盗撮なども対処するべき問題であろう。 少なくとも窓口となって間に入る存在があっても良いのではないかと考えるが、それにとどまらず、選手本人が押しつぶされることがないよう、我々メディアも取り組まなければならない。ドルーリー、そしてこれから同じような問題に直面する選手がいるであろうことを考えても、オリンピックへの道松原更新聞、ご視聴ありがとうございました。